走ろうと思ってた道が、冬季通行止めになってた。というわけで山の頂上から始めるつもりが、最初からグダグダになっております。個人的にずっと気になってた、日本海の北側に沿って、西へ行けるだけ行こうの旅。明るいうちに到達できそうな、鳥取砂丘を目的地とします。その前に腹ごしらえだ。 数少ないき屋によって、またネギ玉牛丼ライトをいただきましょう。最近は出かけるたびにき屋寄って、なんか食ってるよな。私だって着実に進歩するんです。ちゃんとくぼみを作ってから、卵を丁寧に割りました。大盛りは780円くらいするけど、お肉がほどほどに残るのでいいですね。例によって雨の中で、ほどほどに明るくなっていく世界。右に広がる日本海、これは今日の景色。 でできそうですどこによるかについてですが、特に決めてません。Google マップを開いて、気になったところに適当に行きます。家を出たのは深夜の2時半頃、家に着いたのも深夜の2時頃なので、この日は24時間くらいの日帰り旅でした。寝袋まで持ち込んで、充電中に累積4時間ほど、寝たり休んだりしておりましたが、プリウスって、実は GT カーなんじゃないかと、今日の旅で思わされましたね。 乗り心地が抜群にいいし、かなりハードに走れたし、段差を超えた時、衝撃自体は入ってくるのですが、角は完全に取れていて、スパッと収まるんです。 さてこれはなんだ、青戸の大橋というやつだ。両端に海高湾高入り江が広がって、朝の明るさと合わさって、荘厳かつ美しい景色だ。景色を邪魔したくなくて、地図も正面に置かれてますね。そこから先は、かなりハードに走れるワインディングです。日本海はシャシーとタイヤの性能が問われるな。この左に原発があって、警備員さんまで立ってるゲートがあるんですが、みんな入っていきますね。私はこの旅で、新たな仕事のアイデアをひらめきました。 ああオーオビオも消して、バイパスの中でひたすら考える。そういう時間も必要なんだなと。はい、またゲートが閉まっておりました。営業開始時間前だけど、駐車場には入れるとか言うこともありませんでした。最小旋回半径 5.4 メートル。なんとか切り返さずに U ターンできましたぞ。こういうところでギリギリを攻めるから、左フロントをぶつけたんだな。というわけで引き返すだけです。日本海沿いには何カ所も。 このような半島地見た場所がありますが、いちいち寄ってたら、時間がどれだけあっても足りません。左が海だったり、右が海だったり、自然豊かで、道もいい具合にうねうねで、なかなか楽しいですね。さっきのところを右に曲がります。同じところで、同じ施設に向けて入っていく。そういう人が多いですね。どういう対岸虫で曲がってったな。雨の日の夜って、路面の白線見えないのよ。対向車の警戒してたら、 そんなところに意識回らんよね。眼下に広がる海に向かって飛び込んでいくような下り坂も今回の旅では幾度となく出てきます。通勤時間帯なのにどこぞの都市部と違って渋滞一つないのは住みやすくて非常にいいですね。世間的にはそういうのを田舎っていうのかもしれないが通勤ラッシュと交通渋滞に苦しんでる人が自分たちより金銭的にも空間的にも はるかに自由度が高い暮らしを送ってる人たちに何を言うんだマイカーもスタッドレスも必須なのは優位点だけど家賃を考えたら移動の自由はお釣りでしょうスタッドレスって言ったってタイヤ負荷の小さい軽自動車ならかなり安く上げられるだろう新しい軽ターボを選んでおけば加速性能もボディ剛性もあまり悪くないでしょうしセンターラインによって水たまりを回避する 対向車がいない時に使う小技だな。海沿いを走るんだから、足回り戦車のために、むしろ進んで飛び込んだ方がいい説。かなり狭いところに入ってきました。左折しようと思ってたところに車がいて、というか狭すぎて見落とした。こういうところから左折で出るとき、前後に長いと対向車線側にはみ出すんだよね。止まってくれて助かりましたわ。この地域の方は異常に親切ですね。はいここ、こういうカーブは絶対インカットを折しちゃダメよ。 はぁ、あ、風も雨も強いわ。たまたま車載してたビニール傘、使った記憶ないのに、骨が2本壊れてる。さて、名堂道とか会うスポットのある、城山公園に来てみました。あれですね、かなり特徴的な地形です。後ろを振り返ると海水浴場になってて、奥の方の山脈は雲がかかって、レクサス UX がいい味出してる。唐突なレクサス。 かなり近くまで寄れるんですよ。日本海は自然豊かですね。私は降りないけど、インスタ映えという名の、環境破壊の不法侵入もはかどりそうだ。概要の波は激しい。もっと厳しい地形はたくさん出てくるぞ。面白いねー。新品に変えた直後から、ビビリも吹きムラもひどいワイパー、最初キロットのプリウス、ワイパーのビビリと、シートベルトの着用検知機構の2つはゴミだ。言うてそれだけしか、主だった不具合って出てないからな。 もう9万キロに入るのに。指導と同時にエンジン切るボタンを押したら、イグニッションコイルがぶっ壊れたくらいですもんね。半分は私の操作ミスだけど、ちなみにこの旅の総合燃費、リッター 29.7 でした。白点線追い越しを何回かかけたり、タイヤが鳴るくらい飛ばしたり、そういうこともやっていたのに、です。驚異的な安定性で、タイヤグリップを使い切りに行ける、そういうスポーツ性能と、この燃費。 加速遅くて重いだけのことはあるわ。スポーツを名乗るくせに、パワートレインが普通の PHV と、完全共用になってることもな。次は、旧海軍第三火薬省、福土式弾薬庫二重倉庫、とかいうスポットに行ってみます。名前が長すぎてなんだかわからないですが、舞鶴紅葉高専のすぐ隣にあります。高専か、懐かしい響きだな。私が元高専生だったことを明かしても、 基本的にネガキャンになると思うんですが優秀なエンジニアを育てる学校というより放っといても育ってくような子が学力テストにパスして集まってくるだけって感じでした同年代の子たちの就職実績が多分母校のサイトから見られるんだろうけど本来なら何年度の卒業生に当たるのか覚えてないんですわ前ちラッと見た限りではソニーとデンソーに一人ずつ入ってたよなコミュニケーション能力がないと 悪い噂を一発流されただけで、何もできずに終わるということは言っておきます。どうしよう、道が封鎖されてるわ。道幅あるし誰も来ないだろうし、路中してスパッと戻りますか。こういうのやめてよね、足を濡らさずに通れるラインがないじゃないか。なお、結論から言うと、地図のピンの場所には何もなくて、東にしばらく進んだところに、それらしき橋高トンネルを見つけただけです。日本っぽく内職食生ですね、廃車の受付の壁に飾ってありそうな景色。 ピンの通りなら、この先にあるはずなんですよ。何の手がかりもないですが、もう少し進んでみようと思います。すごい孤独感だな。帰って来られなくなりそうだ。うーん、うちなる小学3年生の探求心がうずくが、泥まみれになってまで行こうと思わないんだ。この赤いの何よくわがんね。この辺、SCP 財団のサイトがありそうですね。眩しい朝日に照らされながら、もう片方の分かれ道も見ていたのですが、 なんか人工物があるんですよね。石の基礎みたいなやつが、そして遥か向こうに、トンネルらしきものも発見。これじゃないか、なんだ、水が溜まってるけど、雨水を溜めておくものなのか、経年劣化でこうなったのか、大抵の山は個人の私物だと言うから、もしかしたら不法侵入をしているのかもしれない。でも、嵐に行くわけじゃない。すごい存在感だな。秘密の入り口って感じだ。近くで見ると、 苔は生えてますが、何なんでしょうね。なぜ上を掘り抜かずわざわざトンネル高橋にした位置関係的に撮影している方向に行きたくなるけど機能的には左右方向に使うものなのかもしれない探索するなら右に行くべきなんだろうか何なんだろうなこれ神秘的すぎてジムに行かって遺産探検を趣味にしたくなるぜなんかのケージがあるんだよなサイズ的にイノシシっぽいけど漁らないようにしましょう でさ、奥にもう一個あるんよ。行くしかないだろ。うげえ、足元がぬかるんでて、土というか、池になりつつある感じ。この地形と今の装備なら、もう進めねえな。引き返す途中、謎の葉っぱが落ちてました。ツイッターの特定に使われるやつかなもう一箇所あるので、サクッと見ていきましょうね。道路幅十分。迷惑駐車ではないだろう。なんなんだよこれ。落書きがあるあたり。今は不良のたまり場っぽいが、ここは第三火薬所跡というらしいです。 今見返してたら、この道の奥の方に、まだ別の建物があったらしい。昔はここら一帯に、火薬を製造するための施設が立ち並んでいたらしい。特攻して、原爆落とされてまで守り抜いた日本人が、今や落書きとポイ捨てとネットリンチか。またさっきの囲いみたいなのがあるし、このダクトっぽいの、気味悪すぎるだろ。怖すぎるんだよこの場所。夜だったら、さすがの私でも近づけなかったと思う。雰囲気が怖すぎる。 足場だって悪いし本能が危険信号を出す落書きする人って何考えてるんだか後ろの高専と偏差値35は違ってそう高専と工業高校の違いも理解してないっしょ私立に推薦で行ってたやつら実際そうだったからな推薦の学生を集めた事前指導があったんですが問題児の巣窟みたいになっててなんでこんなやつが推薦されるんだって思いましたそれから数年経ってそうかそうか私立学校って ビジネスなんだなと気づきました。やがて、子供子供って言うけど、大人の DNA をコピーしただけだよなって思うようになって、友達とか作れなくなった。うむ、薄っぺらい金属ですな。気味が悪すぎて、撮影そっちの毛で逃げ帰るず。どっかで誘拐してきた女を、レイプして殺してここら辺に埋めた。そういう雰囲気のある場所なんだ。霊感はないし幽霊も信じてないけど、過去に人が殴り殺された。 そういうことが起こっていそうな空間なんだよ。侵入を妨げるようにツタが生える。ホラーゲームの探索パートをプレイしているみたいだ。ちなみにこの次の部屋、入った瞬間に寒気がして、言い表せない恐怖に取りつかれて、逃げるように帰ることになります。この次なのよ。パイプイスヤ薬剤映画を見た経験のせいなんでしょう。 本能的にこれ無理だとなって、もう帰ることにしたぜ。明らかに歩く速度が速い。手ぶれを抑えるすり足なんてものがない。というわけで、前編高パート1はここまでです。日本海下り、パート2になります。前回動画は概要欄からご覧くださいませ。というわけで、旧文明の遺産探索、異世界探検に見せられてしまったところで、 次は舞鶴港に向かいます赤レンガ倉庫があるらしいですが何か面白いものがあるといいですねスタッドレス爆走動画の時も鶴ヶの赤レンガ倉庫に行ったがありきたりだと一周したような文化財的な佇まいと名前ゆえいいスポットに感じてしまいますが残ってることだけが価値になってるただの倉庫なんじゃないかと思っちゃう無料駐車場に入ってみたけどなんでこんなに車多いのしかも 来てみた感じななんかあまり見るものなさそう明治時代に海軍の倉庫として使われてたらしいが旧文明の遺産みたいなのを見てきた後じゃどうしてもかすんじゃうよなこのエリア海上自衛隊の基地というか港になっているらしくそれっぽい船がたくさんいます怒りを下ろしているな現代感を間近で見る機会ってほぼないんだけど実物を見ると信じられないくらいでかいんですよねあれはなんだ なんだっけ、なんとかとかいう名称で、実質的に空母になってるやつじゃね適当に調べて間違えるより、コメント欄で教えてくれる人に解説を頼むことにするが、多分 F35 は積んでいない。謎の浮きみたいなのと、なんかのロープとクレーンがありますね。止める場所が見当たらなくて、幅の広い通路に露中してるので、そそくさと退散しましょう。この左のやつ、護衛艦知らねに実際についていた怒りのようですね。フェンスには、 官邸の写真が掲示されています。広島の暮れのところと比べてどうなんだろう船が好きなら、一度は来てみたいですね。でけえ。あれ混合型ですかあんなにでかかったのウィキペディアに、建造2200億かかったと書いてあるが、まあそんなもんなんだろうか。 人銭感覚がバグりますね。ミサイル一発いくらなんだっけ舞鶴増収補給所、戦争が始まったら、真っ先に狙われる場所の一つですな。さてこのまま、ゴロウスカイタワーという、なんかの展望タワー的なものに登ってみようと思います。短距離ですが、かなり激しいワインディングが続きますね。左上に見えてきた、海抜347メートルの地点から、一帯を見渡せるそうですが、上まで行くのに300円。 その価値はあるかな旅の進展次第では、多分サムネだかタイトルで、クソ微妙とディスってると思います。すごい景色だな。そうなんですよ。わざわざ300円払って登らなくても、ここからの景色だけで十分すぎる。 というか、曇ったガラスに阻まれるという点で、タワーの足元から眺める方がいいレベル。旅の最中の300円をケチることなんて、ゴミ人生確定な底辺貧乏症の価値観ではありますが、コストに対するリターンはないとさえ思いました。ナイスボート。 このネタができただけでも来た価値ありましたわ。さあ行ってみましょう。というわけでエレベーターでサクッと登ったのですが、なんかこう、感動がないんですよね。一面がガラスに覆われてて、ぐるっと一周できるだけで、タワー足元の景色ですでに感動してる中で、このタワーが存在する意味よ。ボロクソに言うやんけ。 一人旅で来るところじゃねえわ。妻との思い出作りやね。個人的にはグラセフのイメージしかない。100円払ってみる望遠鏡。子供の頃、やけに憧れていたのを思い出す。一番奥に放り込まれてるベンツ。ああいうのが気になってしょうがない。さっきでけーといった船も見えますね。綺麗に大中小と並んでいるな。かわいい。軍艦より民間の貨物船の方がでかいって、それ一番言わないで。 ここで私、400円のガチャガチャが気になる、なんかのアクリルスタンドらしいですね。そこまでアニメ好きなつもりもないですが、なんか無性に欲しくなってしまいました。全塗装の影響で爪が汚れちゃってますね。赤色っていうのがまた。 720p のドラレコ映像みたいに解像度が低いですが、個人的にはいいものが買えたと思います。720p って。次は、日本三景にも選ばれているという、天の橋立てというところに向かってみます。12時間以上にわたって自然の中を走り続ける旅路の中で、駐車場代500円と、歩き回る数十分に価値はあるのか、不幸にもけチってしまう。私に提示された時短の条件とは、何勝手に陰謀っぽくしてんの虹が出てた、それだけ。 道を間違えたのですが、見知らぬ商店街の街並み、いい景色ですな。右奥に、ヤフオクに出品するための冒頭、一時的に放り込んどく場所みたいなのあるやん。そしてドライブインダルマの文字。ええー、ここにあったのかよ。一年前にとても行きたかった自販機カフェ。うどんの自販機があるんだよな。U ターンしようか悩んで、やめました。次々と表情を変える景色に見せられてばかりです。家から2時間ちょい高速に乗れば、 こんな地形が広がっているのに、18年以上も気づかなかったなんて。幅広い川に架かる鉄道の橋。伝統的な風景ですね。こういう、何が撮りたくて撮影ボタンを押したのか、編集中に見返しても思い出せない映像よ。よくあるんだよな、全部没にされてるけど。なんか凄まじいワインディングに入ってきたし、右奥にちらりと覗く、岩肌の景色が豪快を極めている、ここで私。 この先のでっかい半島に沿って進むか、西へ向かって突っ切るか、悩ましい二択を迫られる。限られた時間の中で、いや動画的に明るいのがいいだけなのだが、どう時間を使うか、いつも迷うな。日本海沿い、ちょくちょく止められる場所があるのもありがたいですね。雨が降ってるのが気になるけど、最高の気分転換だぜ。今右にあったレストラン、閉店していたようだ。編集中に都合が変わったため、ここからは巻きで行きます。 左折して、天の橋立ての近くまでは行こう。ここみたいだな。一階500円の駐車場が空いているようだ。ロープウェイもあるようで。また工事してるよ。私が行った観光地、平日だといつも何かしら地面這い出る。すごい平原に来ましたね。見渡す限りの大地に、天から差し込む光と海、景色と距離とのパフォーマンス、日本海沿いってたまらないっすな。 ここら辺、南海用にマンションが多いんだけど、もしかしてバブル期に陶器として建てられた、負の遺産になってたりする周りの発展状況に対して、マンションが立派すぎるからな、大いにあり得るな。とある道の駅に来たのですが、公園内の道路が、グランツーリスモのライセンスみたいになってる、距離、レーン幅。 勾配何もかもがタイムアタック向きというか攻め立てない時が済まないここをまずデミオで走ってから雨の中 Z34 あたりで走らされるんだな私が運転して確かめた限り350馬力だろうが570馬力だろうがあんまり差がないことは言っておきます17年式の R35 と BMW スープラのことだな馬力だけあっても何にもならない トヨタがスープラに与えた約350馬力は、一番ベストな数値だったんだろうな。330馬力の 1.4 トンあたりが、私はベストだと思います。このワンって感じたまらないっすね。奥に立ち並ぶ家屋は、稲浦伝統的建造物群保存地区です。早口言葉かな相手の遠回りで立ち入った単語半島、来てよかったです。最高です。 まだ11時半だよ。お腹すいたよ。もちろん帰りも攻め立てちゃいますよね。安定性を出すためにかなり空気圧は高めだけど、スタッドレスのぐにゃぐにゃさが、狭い道ではひらひら感になる。この道を、荷重移動とタイヤマネジメントだけ、考えながら往復してるだけで、運転上手くなりそうだね。このボルボの SUV とセレナの2台、ことあるごとに遭遇します。停止線なんかなくても、かなり手前で待っておくのが、リスクない運転のコツです。 この道はなんだっけ、よく覚えてないけど、スーパーチャージャーついてそうなサンバーに追い立てられて、ワインディングアタックを続けます。どこを走ってても、完全に海と断崖絶壁が広がる、本当に不思議な時間です。ここでお昼休憩かな いい場所ですね。懐かしいな。新聞配達中に、とある安い自販機のところで、バイク止めて、ジュース買って飲むことがあった。自販機で飲み物を買ってたら節約できないっていうが、実際にそこそこ稼いでる身からすると、週に数回ないような100円の出費って、くそどうでもいいよな。私なんか、高速料金をケけちるために、深夜に出たり、片道6時間以上下道走ったり。 そんなアホなことしてますから。無事10万再生を突破したプリウスの動画も、朝9時からのレンタルのために、夜の9時に家を出て、ずっと下道で岐阜から埼玉まで行ったからな。この PHV200V の普通充電を、約2時間で満タンにできるんですが、2回くらい車内で寝袋に入りましたわ。さてさて、ここら辺が、新井の田んぼという場所だそうです。この右側が、かなり伝統的な棚田らしいんだが、 ただの草原じゃないか。一瞬だけ動画撮りたいので、この場所をお借りします。体が右に持っていかれる。そこで降りると出ると脱輪するぞ。私は人間のことをよくわかっているので、仮に数十秒の下車中に失念しても、踏み外さないよう先に下がっておく。海沿いの棚だ、いいんじゃないですか。こういう場所を巡るというのは、一人旅の醍醐味でしょう。詳しいことはわからないんだけど、何かがトライしたちがあるようです。そこら辺の住人さんに聞いても、 誰が来たのかしらなさそう。というわけでまた元気に走っています。崖沿いのワインディングって、基本的に見通しが最高にいいので、かなり気持ちよく走れますね。元気に走っている軽トラがいたので、追いかけっこうして遊んでみたり、この車車車重がそこそこあるので、次にタイヤ変えるときは、もっとグリップよく重視にしておこうかな。そんな寄り道をしながら、奥にボルボの SUV と、セレナが見えていますね。ここは浦島神社高う用神社。 浦島太郎の聖地らしいですよ。はなんか、浦島太郎が通った穴とかいうスポットが、ただの道路脇にあるらしいので、ちょっと寄ってみましょう。本当に道路脇にただあるだけなんですよ。どこかな止められるといいんだけど。左の看板、まさかこれか。動画じゃ見えなかったでしょうが、そのようですね。どうしようか、後続車はいないが、というわけで非常駐車帯に止めてきました。なにこれ、これで観光スポット名乗るのマジで謎の穴でしかないな。 しかも小さいし、桃太郎はこんなところ入ったのかよ。ひどい自動労働だな。うんこ、寝だけです。は何も見えねえ。何かがあるのかもわからねえ。子供が遊びで入って、怪我したらどうするんだ。律儀に U ターンしてきたら、普通に路中してる人いたし。交通要皆無だからそれでよかったやん。これだけ壮絶な景色がありきたりに感じてくるのってすごいな。適当なところで降りてみました。なんだこの 古代の神殿もど時は、丹後半島も、大体半分まで進んできたな。このまま鳥取砂丘まで行きたいんだけど、ずっと海沿いうねうねだと時間足りないなぁ。この距離感と断崖絶壁の迫力よ。みんなも来てよ。昼間じゃないとダメだな。真っ暗闇じゃ、走りやごっこしかできない。トラス型に柱が連なる、かなり特徴的な形のトンネルを通る。愛も変わらず険しい道を抜け、京が岬灯台とやらを目指します。こんなところに謎の駐車場があって、 奥の方ではなんかバスが待機してたんだよね。近くに住宅もないのに、この先の区間がまた、秘密のテストコースみたいなんだ。こんなに安全に走れる道、そうそうないよ。勾配やうねりの度合いが、長尾峠みたいだな。あのスープラと FD が戦ったところ。というわけでバカみたいに風が強い。 高台の駐車場に到着です。マジで風が強くて立っていられない。この風の険しさ、映像では伝わらないのが残念でならない。ここから灯台が見えるようだが。ほう。このためにこれだけ風を喰らうのは、割に合わないっすね。ガラスのフレームの通し方が美しいかな。わお、奥の方の、一面に荒波が打ち付ける感じ最高だね。近くまで来るとすごいですよ。 波が荒ぶってて、海という名の空間が暴れてる、凄まじい自然のパワーです。映像で見返すとなおさら、オープンワールドのゲームみたい。右奥の崖の上に白が、左側には高い山が見えるのがなおさらな。波の高低差が半端ないっすね。ダンゴムシサイズなら、この波を食らったら押しつぶされてしまいそうだ。なんかの名前ついてそうな島もどきが、そこら中にあるんですよ。ちょっと進むと、京都の自然200前 アナモンジュの黒松、左隣には、自衛隊のレーダーサイトっぽい建物があります。200戦とか終わりにちっこいなと思ったら、京都府内で200かよ。インチキじゃねえか。これレーダーで合ってるのかただの通信塔にも見えるんだが。なんなら日本海じゃなくて、東の方向いてるよね。撤回します。この先に、ゴジライとかいう謎の物体があるらしい。あれか なんか出っ張ってるが車を止める場所もないしいちいち降りるには移動距離に対するスポットが多すぎるこのまま充電スポット行くぜ出発から9時間が経過温泉沿いの200ボルト充電器で1から2時間ほど休みます温泉にはつかりません少ないながら充電代は払ってるからな約7 0円で500キロカロリーの片親パンコとで2シューズ巻きコスパは最強だけど 絶対太ると思うので、長距離ドライブの時しか食べません。1時間近く滞在して、弱暖棒で、約半分溜まりました。なんかこの日、やけにスバル車とすれ違った気がするけど、多分気のせいか、意識の問題ですね。車の動きを悪く言うと 物理的に何も関係ないのに、運転が下手ってことにしてくる奴がいる。自動車メーカーランキング、今のところベンツと同率で3位。ロールさせていくと、フロントのスタビが相対的に強くて、アンダーステアが出る。これならわかるんだけど、もっとひどいのよ。投稿して3日経つあたりが、一番ドン引きするような奴が増えるよな。すまんがコミュニティのイメージは大事にしたいんでな。昨日は、Yahoo コメントに書き込んでそうな人が来ましたわ。 うちそういう視聴者そう受け付けてないんで。ネタの方向性的に勘違いされるから、YouTuber という仕事か、こういう系のチャンネルはクソだぜ。みんなはやるなよ。しばらく行くと、崖の上のポニョみたいな道に出ましたわ。パクパク、もぐもぐ、女の子の足っていいな、食べちゃおう、だっけ。足っていいな、かけちゃおうだからな。足玉菜ちゃんも鈴木福くんも、もう遥か遠くに成長していっちゃいましたが。 それと比べてネットの低民度の人たちと来たら、はい、奥にあるのが、日本中央標準寺四五線最北端の塔です。Google マップからコピペした早口言葉シリーズ。不法投棄あるやん。時代にそぐわないことしてるあたり、誰がやってるか決まってくる。なんなんだこの施設というか、北海道の最北端にありそうな建物は。そしてこの、ゲームのオープニングにありそうな景色よ。これだけの潮風にさらされて、サビ一つ見当たらないのが個人的にすごいと思います。すげえ。 地の果てまで続く直線だ。140キロくらい出せそうだけど、取り締まりが怖いから、地元民に譲るまで、結局プラス10に抑えるやつ。なんだこの軽トラ、精神とち狂ってるだろ。追いついちゃったから抜こうと思っても、こんなにはみ出してこられちゃ、できることがない。取り逃しましたが、はさかり岩です。ポケモンみたいに挟まってて草ですね。 ここもまた海に近くて、崖の切れ目から、緑色の海が波打ってるのが見える。名古屋を深夜料金の時間帯に出れば、日帰りで行って帰れる距離に、こんなにいい景色があったなんてな。個人的に日本海沿いのエリア、それも琵琶湖ら辺から西の方、近寄りがたいというか、距離よりは遠いように感じてたんですが、これは素晴らしいぜ。前の車、フォルクスワーゲンの ID4 っぽいですな。改めて調べると、なんか違う気もするがな。 追いついちゃったからダラダラ走ってたら、知らぬ間に差がつき始めてる。EV でダウンヒルを攻めても、快晴で回収できなくて、もったいないんだけどな。さて、だいぶカットしまして、時間に余裕がなくなったため、バイパスに乗ります。ここから先は、基本的に寄り道はせず、鳥取砂丘に直行です。砂漠に行くくせに相変わらず天候は優れないし、暗くなってきたな。あっけないほど大規模なカットをしてしまいましたが、着きました。正面に見えるのが鳥取砂丘。 はるばる来ましたよ。鳥取砂丘って、名古屋からはすごく遠いイメージがあったんだが、経度的には淡路島の、ちょっとだけ西なんだな。高速道路を淡々と走れば、片道3から4時間で着けるような距離。そう言われると、諏訪湖や富士山と変わらんね。いや、雨だな。それもかなりの雨というか、雪混じりなんですよね。正面左手に、ガラス張りのむっちゃおしゃれな施設あると思ったら、 カフェななんでですすねね私が絶対寄ることはない施設です、ね、今のところの目標は、スープラの RZ だか、BMW の M4 を買うことなんだよな。基本的に無駄金使ってる余裕なんかないけど、今やってることの成果次第では、また余裕できるかな。というわけで南の方の、無料無料の。 公衆トイレ付き駐車場に降り立ちました。メインのところは1回500円なのですが、個人的に与えられた観光スポットに興味がないので、ケチることにしました。雪というか、氷が降ってきてるんですよね。足もぬかるんでいて、私の雨男っぷりが、この砂漠に恵みの雨を降らせておる。今の時刻は17時。家を出てからは、15時間が経ったわけか。登り切ったと思ったら、まだまだあるよ。海が見えるかと思ったけど、 遠すぎて私の視力じゃ判別不能。雨でもない、雪でもない、氷河強風と共に、パチパチ打ちつける中、鳥取砂丘への到達をもって、日本海沿いを、ひたすら西へと進むドライブ、約三分の一が完了です。よく見えないが、奥のあれが日本海なんだろうな。オレンジ色の夕日に照らされた雲が綺麗だ。というわけで仮眠してから帰っていくのですが、その帰り道で、 吹雪による視界消失という恐怖体験をするわけですね。リアルの方が忙しいので、ここで動画は締めさせていただきます。天気といい景色といい、締まらないなぁ。最後に、サービスエリアで食うカツ丼って、美味しいよねっていう話で終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。